今日は僕たち出 会, 会, 会って100日。本当ワインいっぱいどう本当ワインい いいね。僕が美味しいステーキおごるわ。